下っ腹が引っ込まない。食後にお腹が出やすい。お腹をいつも膨らんだ状態にしてしまう。そういった方は今回の動画を最後まで行うことで必ずお腹が引っ込んでいきます。一回でもたくさんの方が引っ込みました。一番最後の超おすすめな四つん這いプランクがすごい効果的に使えますんでお腹のへこむ姿勢、体に身につけて最後のメニューにチャレンジしていきましょう。膝を曲げた状態で片足抱えましょう。これでキープです。 今日も頑張っていこう片足曲げると腰が床につきやすいと思いますちょっと浮くよっていう人はしっかりねお腹を引っ込めて腰を床に押し付ける感じ息をふーっと長く吐いてみてねお腹に力を入れるっていうよりはお腹を引っ込める、薄くするイメージです肋骨を開いてお腹をペコーっとへこませてみてだんだんと腰がね床につきやすくなりますから ですね。膝抱えて床に押し付ける感じおなかをねしっかりグッと引っ込めていきましょうきついメニューないから最後までやろうね頑張ろう初めは少し腰が硬いんでちょっと膝をねグッと抱えたらちょっと腰痛いなっていう人はちょっと戻してください 振り腰の場合腰が硬いからゆっくり伸ばしていいからね少しずつね足伸ばしても腰が床につくようにできますのでリラックスしてやっていきましょう息しっかり長く吐いてください OK ではまた反対足です今度は曲げて足をね伸ばしましょうメニューの間は15秒あるよこれで床を押し付けます難しくてもだんだんできるからね ゆっくりやっていこう姿勢が変われば綺麗に痩せるよお腹も足も変わってくるよ骨盤を起こすイメージすると反対の伸ばしてる足がちょっと膝がね曲がっちゃうんですがこれは良くないです足をピンと伸ばしてお腹を薄くする感じ薄くする感じで腰が床につくのが一番いいです息は長くふーっと吐いた方がいいです できればね足入れ替えるときも腰が浮かないようにゆっくりね足を入れ替えていきましょうだんだんできてくるよ腰が痛かったらたまに足伸ばしていいですよマイペースでいこうこれがねどのメニューも基本になるんでしっかり身につけていきましょう 最近やったら腰が痛い人とかもこれやったら治ってくるよ四つん這いの動きも四つん這の動きも立ってる動きも全部ね腰を床につけるような体幹を安定させますから ok 今度もう一回反対足を抱えて今度は足を浮かしたり下ろしたりしましょう足が重たかったら少し膝曲げていいですよ自分のペースでやりましょう 足をちょっと浮かしてまた下ろします腰を床につけたまんまです腰が浮きやすかったら膝曲げてね無理せずにやったほうがいいですからね息は長く吐いたほうがいいです辛かったら足上げなくともいいですよ無理せず最後まで頑張ってみてねゆっくりいきましょう 足を入れ替えていきましょう腰の隙間がね、できないように踏ん張休憩短かったら動画を止めて一回休んでもいいですよマイペースでいきましょう息は止めないように注意してくださいすごい地味なね、シンプルな動きなんですがこれがね、もうめちゃくちゃ大事ですからお腹が凹まない反り腰の人はね、絶対これを身につけてください 距離腰が治って姿勢が良くなればこれもすごく簡単になってくるよ毎日続けてみたら実感あるから続けてみてねまずは今日1回分ゴールしよう今度は手を使わずに行きますこの状態で腰を床につけます足が重たかったら少し手で支えていいよ無理せずにいきましょう 腰がね。浮きそうな場合は1回膝抱えてちょっとリセットしてください、ね。腰につけてまた戻す。とにかくお腹をね。ずっと引っ込めておきましょう。結構意識がね。難しいですからね。右足や左足を少し動かしてみると、腰をつけやすい位置があるから色々探ってみてね。 できるだけ床から離れないように足を入れ替えてみてねメニューが分かったら休憩してもいいですよしっかり腰を床に押し付ける感じですやり方が分かったらね、スマホを置いて集中してもいいですからねお腹を引っ込めておへそを顔の方に向けるイメージお腹を引っ込めて床に押し付ける 腰の隙間は人によって違うのでピタッとつかなくてもいいですよ今よりも少し腰の隙間が減れば OK オーケー今度は両膝曲げてちょっと左右に揺らしましょう膝の角度は90度をイメージしてね腰をつけたままです揺らすのは少しだけでいいです 足をかつけて左右に転がすイメージです。大きく揺らすと体が倒れちゃうので、少し揺らしたらいいですよ。無理せずやりましょう。う薄くしましょう。オーケーじゃあ今度は右手を伸ばして左足も曲げて。 このまま腰かつけましょう。少し腰が浮くくらいならオッケーですよ。手と足をね、遠く見るのはおすすめ。もし腰が浮く場合はね、ちょっと一回膝曲げてまたつけて調整しましょう。床から離れてもだんだんできてくるからね。これがもう基本になりますからね。しっかりこれを身につけて、どのエクササイズやってもね。 お腹がへこんでくる姿勢ですから慣れてきたら姿勢がマジで変わってくるよ、はいね、足を床て手を回してお腹を薄くして腰を床に押し付けます手足を遠くに伸ばすイメージで。 凹みにくくなったら動画を一回止めて、ちょっと休んでもいいよ。お腹の力が弱ってくるとね。足もまた隙間ができやすいんで。もし隙間ができだしたらね。ちょっと休憩してね。動画を止めて、また続きやってもいいです。4, 3, 2, オッケー！じゃあ今度はね。肘をついて。 腰を床につけながら交互に膝をね曲げていきましょう辛いうちは寝たまんまでもいいよお腹を引っ込めないと腰が浮かないのでしっかりお腹をグーッと下に引っ込める感じで足を曲げましょう 肘の位置や幅を変えると、やりやすい位置があるから、いろいろ探してみてね。もし難しかったら、寝たまんまやってみてね。息しっかり吐きましょう。あともう少しですからね、頑張って。オッケー。今度はこういう感じで膝を抱えていきましょう。足が重たかったら、片足ずつ膝曲げる感じでもいいですよ。自分のペースでやってください。 体柔らかい人は膝が顔に当たらないように注意お腹に力を入れるというのはお腹の表面の力を抜いてお腹をへこませるって感じです頑張りすぎると三日坊主になっちゃうからマイペースでいいよ辛い種目は休んでてもいいよ自分のペースでやっていこうあと少しはい 打ち込んでは数倍です。四つん這いからお尻を出して。腰を丸めましょう。お尻出して。 止める感覚慣れしたら緩めずに引っ込めたままで動いてみましょう。腰が丸くできるとお尻はあんまり下げない方が上手にできるよ。じゃあラストです。引っ込めたまま手を前に伸ばして体を前に出してこれで切ってしない。 お尻とお尻の力を抜かないように頑張ってみてこれ最後だよできるだけ肩がんばれまっすぐのイメージです楽だよって方は手を持ち込んで歩いてみてくださいお尻が緩まないようにお尻をどんどん引っ込めばあと少しで終わりよみんな頑張ろう最後最後三、二、一。オッケー。 腰の隙間を埋めるのが難しかったよーって方はコメントで教えてください。